どうも自由チャンネルのシマリスですまあ初めてなんですけどまあ今後ともよろしくお願いしますチャンネル登録高評価お願いします